回せないので、ちょっとね、ここで。シフトダウンして、レッドぐらいまで一回回してみたいと思います。はい、あ、面倒くさいました。先行かせよう。はい、どうぞ。はい、面倒くさいやつは先行け。はい、先行け、先行け、面倒くさいやつは。面<笑>倒くさい。 おはようございます10月31日です綺麗な朝日を見ながらですね CB650R 奈良市ツーリング第2回へですね向かっていきたいと思っています時刻は6時16分家を出てきたのは6時となりますそしてですね今日向かうところですね マ、ま、サチャンネル」を前から見ていただいている方は知っていると思うんですけども僕がですねバイクを乗り始めた頃すごくねよくしてもらった先輩僕が23歳の時先輩は26歳で天国に旅立ちましたその先輩のですねお墓参り今年なんと27回目となります場所はですね福島県田村市大越町 というところですねそちらまでサクッと行きますそしてそこからですねバンダイ・アズマ・スカイライン浄土平出現ですねこちらを通りましてそれからですね座王・エコーラインこちらを通りましてそしてですね山形市へ行きたいと思いますそして今日はですね山形市へ宿泊させていただきたいと思います家族に感謝ですね 家族というかですね奥様ですね本当感謝ですで現在ですねシビレペコジアルの走行距離が500キロを超えてるんですよなので今回のツーリングでちょっと1000キロを全然超えてしまうんですけどもなんかね500キロで70 ok って風になってるんでもう一応70はね終わってんだと思うんですよねけどまあなんか回せないでしょこんな早いバイクなのでまあ通常通り運転してますけども。 ちょっと、ね、オイル交換初回のオイル交換にしてみたてら、ちょっと時期を過ぎちゃってるような感じはしますけど、今まで、ね、いろんなバイク、初回の点検の時のオイル見ましたけど、シャバシャバでこれもじゃあやばいでしょみたいなことは1回もないので、まあ、問題ないと思いますよ、1000キロちょっとぐらいは回してるわけじゃないし、なので、このツーリングが終わったら、ですね本田さんに初回の点検、そしてオイル交換というところへですね。 やっていただきに行きたいと思っております今日も朝ね7度とかなんでめっちゃ寒いです 一応もうね、真冬ですね。服装は完全に真冬の装備をしておりまして、電熱もですね、仕込んでおります。ただ、まだね、繋いではいないです。そこまでじゃないかなと。ただ、高速道路走ってて、あまりにも寒かったら、繋いでいこうかなと思っております。えー、道を間違えました。<笑>一発目でね 分岐を間違えるというのは僕、初めてですね、どうしてこんなことしたんでしょうか、そして今、高速を走りながら、久々にね、このソニーのねアクションカムに戻してるんですけど、画角をね、チェックしたらね、とんでもない方向向いてますね、これ、タンク映してますね、<笑>大丈夫ですか、これ、もうちょっと上にしないと、これ、景色が見えないよね、皆さんが、これはもう全然だめですね、今日<笑> さあここから改めまして、ですね東北道へ向けて、ですすね県王道を走っています前回の奈良市ツーリングはね、500キロちょっと走って、半分一般道でね走ったんですけれども、まあ、一緒の企画として、クロスカブと一般道走ったらどっちが楽なのかっていうね、そういう企画もちょっとやりながら行ったんですよ、クロスカブで日本海を見ようっていうね企画をしたと思うんですけども、その時の企画の絡みですね。 クロスカブと CB650、一般道はどっちが楽かというところですね、やってみたんですけど、もう、もうね、あの全然、クロスカブの方が楽です、<笑>当然だよね、クラッチ作業もないしね、やっぱ楽でしたね、やっぱ CB はやっぱクラッチ作業もあるし、まあ、慣れてないっていうのもあるのでね、そして、本当はね、もうこの時期にはね、ウィンドシールドがついてるはず、スクリーンがね、ついてるはずだったんですけど、 ちょっとね海外発想なんで間に合わずネイキッドまさしく風を浴びるバイクで、寒いのにね、でもなんとか行けそうな感じがするけどね、このくらいの気温だったら10度ぐらいだったらなんとかなるかな、これ以上低いとネイキときついね。王道から 東北道へ入っていきます久喜白岡インターチェンジというところになりますあら混んでんのかしら 不動に入りましたこれでねほぼほぼまっすぐ福島まで行っちゃうのかな今回ね初めての道をね案内されたんですよねなぜだかよくわかんないんだけどいつもはね東北道でそのまままっすぐ行って晩越道にいわきいわきだっけなから晩越道に入ってで船引き船引き見貼るっていうインターチェンジからですね降りて お墓参りに行っていたんですけれども、なんかね、阿武隈道、阿武隈道でしたっけ、なんかそういうのをね、案内されましたね、田村インターチェンジ、田村スマートインターチェンジっていうところにね、案内されました、初めてですね、ちょっとワクワクしてます、時刻は6時49分、まあ、ちょっと道間違えちゃったんでね。 <笑>ちょっとロスしましたけどもまあもうそろそろ家出てから1時間走行距離は4 4 9キロとなっています今ですね東北道羽生サービスエリアですねこちらにちょっと休憩した時にカメラの画角等直しましたがいかがでしょうかちょっとテルメットが映ってんのこんな感じ平壁ここ大丈夫でしょうね はい見てくださいよ、この雲一つない、大快晴、いやー、快晴、快晴、大晴天、そしてこちらですね、確か120キロですね。ただね XADV と比べると、残念ながらなんですけど、ちょっと当たり前なんだけどね、巡航スピードやっぱり10から15キロぐらい遅いですね、その遅いっていうのは、まあ、心地いい感じの、なんていうのかな、こ, うこのくらいかなーっていうような、心地いいスピードで走った時の速度表示、これがね、だいたい10キロから15キロぐらい遅いですね。っていうのは、やっぱ風圧の関係が大きいかなと思います。 ロングツーリングするのにあたってやっぱりきつい状態というのは長く無理なんですよね、で、今まあ普通にこう走ってて、このくらいのスピードだとちょっとスピード緩めたいなって思うんですよ、で、パッと見ると大、ね、体100キロぐらいの、100キロから105キロぐらいでちょっとスピード緩めたいなって思うんですよね。 だからまあ大体95から105ぐらいが順行スピード心地いい巡航スピードかなっていう感じがします、この仕様ではですよここからスクリーンつけたりとかいろいろ変えてくると全然また変わってくるとは思うんですけれども、今の仕様ではそんな感じです、x a d v の場合にはまあ120ぐらいで全く問題なく巡航できたので、そう考えると110から120ぐらいの巡航スピードをしてたわけですよね。そうするとまあ5キロから 5km とはじゃないのは1 0キロ、1 5キロぐらい巡航スピードは違いますね、そう考えるとやっぱりフルカウのバイクっていうのはすごいのと、それからこう、カウルがないバイク、ネイキッド、こういったバイクでね、ロングツーリング行くっていうのはやっぱりすごいなって改めて思いましたね、やっぱり少しずつ慣れていかないといけないですね、柔道部屋なのかな、まあ、電熱入れなくても平気なんですけれども、寒いんで入れちゃいました。 <笑>上下一番弱で、それでグリップヒーターはね、これ、ホンダ純正のやつなんですけど、3段階しかないんですけど、結構ね、厚いんですよ、なので、3段階の一番弱で運用しております、でちょっとね、c b で、ああ、これ欲しいなと思った装備がありまして、電圧系ですね。 cb ね電圧計がないんですよでクロスカブはねエンデランスさんの全周型のグリップヒーターをつけていただいたんですけどもそれにはね電圧計が付属でついてくるんですよねですがホンダ純正のグリップヒーターにはそれがないのでこれはやっぱどこか電圧計をつけておかないと冬ね 3種の時期といいますかね、電熱インナーの上、下、それとグリップヒーター、この、ね、3つをつけたいんですよね、で3つつけたときに、電圧がちょっと怖いかな、走ってるときはまあ問題ないとは思うんですけども、ちょっとその辺の安心感を得るためにも、電圧計が欲しいなというような感じで思っております。 低圧系はあれですかね、脱直じゃないといけないんですよね。うーん、と言ってるのがどうだろう、ちょっと面倒くさそうではありますけども、まあ自分の安心のためにね、これはね、つけていきたいと思っています。ほら、120キロでしょう、ね、ただね、120キロだね、巡航できねえよね、ねきっとじゃあ。あまあ今、110キロなんですけど。 走ってもこのでしょうね120巡航はちょっと厳しいね、今の仕様だとね、早くスクリーン来ないかな、一番でかいやつを頼んだんですけどね、<笑>あのね、汎用ですね、GB とかにもつけてる人が結構ね多いスクリーンですね、結構よくできたやつみたいなんで、それをね、つけたいと思ってます。 はい、時刻は9時となりました出発してから677893、えー、時間走行距離が 172km これねもうちょっと行ってるはずなんだけどちょっとねいろいろショッキングとか高速こんな長い距離走ってるのは初めてなんでまあいろいろね なんかちょっと実験しながら、ちょっとないろいろ変えながら走っておりますので、ちょくちょくちょくちょくね、サービスエリアとで止まっております。なので、ちょっと時間がかかっておりますけれども、いやー、土平日の東北道、全然車走ってない、びっくりね。そしてサービスエリアはね、割とバイクいますね、相当ね、多いと思いますね、バイクね。 ただ、なんかいかにも重装備っていう方がいないんでなんかもう多分最後なんだろうなっていうもうほんと最後のツーリングって感じだよね、今年ねそんな感じの服装の方が多かったなという感じがいたしますそん中で私は真冬のここでフリップヒーターもつけさすがにね、ちょっと気温が上がってきたんで 電熱は抜きました、今、グリップヒーターだけです、110キロ、過去から110キロぐらいの間で巡航しております、それでですね先輩のお墓参りの福島県田村市大越町、ここまではあと82キロ、1時間ちょっとということでね、出てますけども、まあそれじゃつかないかなっていう感じはしますけどね、休憩も入るんでね。 いやーしかしすげえな全く車走ってねえって言ってもいいぐらい走ってないねポスンポスンだもんねそして満タンで出てきてるんですけどもあとメモリが2メモリっていう感じですねここで入れちゃおうかな那須高原でちょっとあんまり引っ張るの怖いから高速道路で入れてしまいましょう ちょっともう鳴らし終わってるんですけれどまあこのねエンジン1 4000からレッドゾーンということで回せないんですよ、こんなにさっきねちょっとサービスエリアの出口でセカンドで引っ張ってみましたけど怖く、えー、て回せません<笑>やばいね、このバイクめっちゃ速いわ分かってたんだけど分かってたんだけど速いさあ、ほぼほぼ高速でここまで来ましたので 177キロ走って燃費がどうかというところもですね皆様に報告できるんじゃないかなと思っております207キロ割ることの 9.85 は 21.015 21ですねそんなに良くなかったな今回 今ですね、CB650R の走行距離が 763km、4km というところで、まあ、メーカーが推奨しているならしい期間は 500km となっています、でですね、まあ、オイル交換としてないですけれどもこのいう、こういうバイクって回せないので、ちょっとね、ここでシフトダウンして、レッドぐらいまで1回回してみたいと思います、まあ、さっきね、1万ぐらいまで出口で、出口でっていうか、スタートで回したんだけど、ちょっとやってみましょうか。 なんよくわかんない、ブキインターチェンジを出させられました、出させられてるんですか、これは。 え、どういうこと矢吹インターチェンジを出るの今、それはよくわかんなかった運気を右方向あ、ははははここから、阿武隈高原道路っていうのになるんだ えー、ここ初めてだなこっちかあー福島空港の方向に行ったんだねえー、これ全く全く初体験です で、ここは高速道路ですか<笑>え高高速速道道路路だよね高速道路なんじゃないかなと思ってるんですけど違いますかいややばいな俺全く分かってないよこれ速度表示とかも全然ないしあっ70キロってなってる 動作専用道路でではあると思うんですけ全め面倒 く,、はいはい、く, く, <笑>くせえ。